私は<音声>ですね。い、うんでその、空いた時間を、ね、有効活用して、のとこんな所に乗りに行くと か, と か, とか、できるだけ、金曜日はお世話になって、ね、午後から休んでとか、一日休んでとか、そういうのは、ね、確かにやっとさ<笑><笑>、一番のところだけ真ん中通過せるってが好きで 僕、はい<笑>ね<笑><笑>ね、<笑>さちょっとあのウーバー降りたらちょっとナンバーちょっと行きたいって言ってたんだからそこで も, あれもう。今まで チーズケーキ買って来ました。ニクロおじさん、のチーズケーキ。ああ。うん、何回しかない？いや、あちらこっちらあるみたいだけども、いつま鉄道で使用されてるかあるみたいだけども、ちょっとあの寄り道するところにはなかった。<笑>なるほど。うん、<笑>間もなく西の西のです。電車とホームの間が空いているところがございます。足元には気をつけてください。 ははがで趣味つきやってくれると思<笑>、うん、ってるのは彼はすごくうれしいから。<笑><笑><笑> どこで分かれるか。